女優の橋本環奈、二20が女性向けファッション雑誌ノンノー、集営者の公式インスタグラムに登場。キングプリンスの平野市用22に壁ドンをされている写真を公開し反響を呼んでいる。四角二人のビビジュアルは必見ノンノーのインスタグラムに話題の写真がアップされたのは18日スペシャルエディションと書かれたノンノー。 特別版の表紙には、シーンスルーの大人っぽいトップスを着用した橋本に、壁ドン、オスロヘイヤの姿が、美しすぎるツーショットには、映画かぐや様は小倉世帯に主演する、二人。実際に、壁ドン、で撮影したビジュアルは必見です。現場は天才的。疑問符発言連発の平野さんが鋭く切り返す橋本さんに爆笑の渦でした。 ぜひ紙面を見てね、というコメントが添えられている。四角ツイッターでは、橋本が美少女に壁ドンアイドル的人気を誇る正当派の疑難美女、橋本環奈と平野潮。二人の密着写真は、ビオーラ満載で、ノんノー読者からも賞賛の声が寄せられていた。平野潮くんかっこよすぎで、しょ。橋本環奈ちゃんかっつわいい。やばいやばいや、ばい。 またツイッターでは11日、橋本が女優の池間夏美、17、壁ドン、している写真も公開され、こちらも人気を博している。四角平の仕様に鋭く突っ込む橋本勘ら少女漫画から飛び出したような美男美女ぶりを見せつけた橋本と平野。コメント欄には、絶対買います。買う、という声が寄せられ、目をハートにした顔文字も、 今回の投稿には、撮影中、天然キャラで知られる平野の発言に、橋本が鋭く切り返していたという記述も見られる。過去に調べ編集部は、全国の20ケラ60代の男女1363なに、美男美女の異性のミスは許せる許容範囲が広くなりがちだと思う、可動うの調査を実施。 その結果、ほぼ半数の 46.7% が、容姿丹麗な異性に甘くなる、と回答していた。四角ただ美しいだけじゃないのんのう、のインスタグラムによると、平野橋本コンビのやりとりは現場を爆笑の渦に巻き込んでいたとのことこと。ただ美しいだけでなく現場の和やかさが伝わってくるエピソードには、数多くの、いいね、が集まっていた。